毎週金曜22時の第5話が10日に放送され、改装シーンで直樹、佐藤がユイ、井上にバックハグすると、ネット上には、破壊力やばい、甘くて切なすぎるといった反響が集まった。直樹が殺害された事件の真相が徐々に明らかとなる反面、体がなくなったら直樹は消えてしまうのではと不安に思うユイ。そんな中、ユイが襲われる事件が発生。幸い無事だったが、 ゆいは、その時襲ってきた人物に言われた言葉が気になっていた。葬儀の終わり落ち込んでいるゆいを励まそうと、直オは譲り、松山健一を通じてデートに誘う。譲りも一緒にと、三人で遊園地に行くが、ゆいと直オは喧嘩をしてしまう。そして迎えた第5話の終盤。ゆいは、直オがシェフとして働いていた、洋食や蜂鳥の片付けをしている時に、厨房にある収納の中から小さな紙袋を見つける。 するとそこから回想シーンへ。生前の直樹が厨房にある収納に何かを隠した瞬間を偶然見たユイは、興味津々の様子で厨房に入る。すると直樹は、ダメ、ダメ、と言いつつユイを引き止め、そのまま後ろから抱きしめる。直樹はユイを後ろから抱きしめたまま、厨房は俺の聖域と耳元でつぶやく。それでも、怪しいと言いながら収納を気にするユイに、直樹は、今じゃないんだよと答え。 ゆいを抱きしめながら厨房から遠ざけようとする。ナオキが隠したものは、ゆいにプレゼントするつもりで購入していたネックレスだった。生前のナオキがゆいにバックハグをする幸せな光景が描かれると、ネット上には、破壊力やばい、溶けるわ、イチャイチャ可愛い、イチャつきごちそうさまでしたなどの声が続出。その一方で、幸せなのに切ない、キュンキュンするからこそ悲しい、甘くて切なすぎるといったコメントも相次いでいた。